一緒に逃げましょうこれは夏美からの挑戦よ一体何がどうなって<笑>私たちのデートを始めましょう「データ LIVE3」on Animax